今日はですね、時間がない人におすすめのコスパいい趣味、YouTube で独学する方法編についてお話ししていきます。YouTube で独学すると何がいいのか、独学するってそもそも何なのっていう話から、YouTube での時短のコスパいい趣味のお話をしていこうと思います。よかったら見ていってください。僕のチャンネルではこうしたコスパ生活だとかコスパのいい趣味のお話をしています。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。 今日はですねコスパいい独学する趣味の話なんですけども YouTube で独学する方法についてまとめていきます皆さん、えー、いろいろと勉強熱心な方だとか、えー、勉強が好きな方だとかあとは自分の今の生活を抜け出したい方が結構いらっしゃると思います僕も 今の生活だとか昔の生活を抜け出したくて銀行を辞めたくていろいろと勉強していきましたそういった中でも勉強源として YouTube を生み出してそこが原点になっていろいろと人生が変わってきたんでそのお話もシェアしながらおすすめの勉強方法についてまとめていきます実際いろいろと勉強方法ってあると思います本を読んでだとかあの検索ネット検索をしてだとか あとはセミナー通ったりダブルスクール行ったりとかっていろいろとあるんですけども皆さんどの勉強方法が一番自分の中でしっくりきますか僕が結構いろいろと勉強してきた中で一番しっくりきたのが YouTube なんですよ今回はこの YouTube の話をしていくんですがその前に皆さんと共有したいことがありますこれ何かっていうとセミナーって勉強になったことって結構なくないですか 僕が、まあ、もう僕のもう独断と偏見なんですけども、セミナーに昔通ってたことがあります。なんでかっていうと、たあの読んでた本にセミナー通うのがいいですよとかっていうふうに書いてあった時期があって、それ10年前ぐらいですかね、10年、5年ぐらい前に、で、セミナー行って、でやっぱりそのセミナーってもう5万円とあるわけですよ。世の中にいっぱいセミナーあって、で今、福岡に住んでるんですけど、福岡にもセミナーたくさんあるんですが、 なかなかいいセミナーに合わないって思ったことありませんかタイトルが、うん、しっくりきてて「わいいな」と思って5000円ぐらい払ってそのセミナーに行って「全然じゃん」とか「そこ聞きたいんじゃないんだよ」っていうふうに思ったことってありませんか、うん、皆さんだとからセミナー行かない人だとかもいらっしゃると思うんですけども僕は昔ちょっとセミナーに行ってきたことがあってもうがっかりしたことばっかりだったんですよ。 そこじゃないんだよな、聞きたいところはとか、ここをもうちょっと深掘りして欲しかったなとか、結構あって、それが嫌で、僕は YouTube を見るようになりました。なんでかっていうと、セミナーに行くだけで満足する人って結構いて、でセミナーに行っただけで満足するって超もったいないわけですよ。ああ、今日勉強したなとか、ダブルスクールで勉強してるから、俺は頑張ってるんだって思うのはもう結構なんですけれども、実際それを使って仕事をしたいだとか、その… ゲットしししたたスキルを元に〇〇しましたっていう結果を出さないと僕はもったいないなと思ってますで僕の過去の話をして申し訳ないんですけどもセミナー行って実際にそれを元に仕事につながったとか そ, れそのゲットしたスキルをもとに仕事ができたっていう経験が全くないんですよなんでセミナーはすごく懐疑的になってますただ僕が学生時代に経営コンサルの 話をずっと聞いてました。その人の話はすげえ面白くてすごいためになるなと思ったんであの1年ぐらい通うことができたんですけどもそ の, のセミナー以外は全くもう、うん、満足することができなかったんですよねもうやっぱり5万とセミナーがある中でも自分 の, あのレベルに合うだとかあ自分の好きな話ってなかなかないわけですよね例えでいくと、あのー 学生時代、小学生だとか中学生の時に塾に行ったりしますよね。塾の先生だとかってあのうまい人と下手な人って分かれると思うんですよ。自分が好きな先生、自分が嫌いな先生だとかってい う, ふうに分かれるのと一緒で、やっぱりセミナーもあの好みがあるわけですよね。そういった中でも実際に、はい、あの。 ががっっかかりすることが多かったんでじゃあそういったセミナーに通わずとも自分の独学を進めるポイントとして何がいいかっていうと YouTube を見るのがいいですよっていう話なんですよで YouTube の話に戻ってくると YouTube を使うと何がいいかっていうと自分が好きなタイミングで好きな先生だけ選ぶことができるんですでしかも無料これってすごくないですか いやーいいなっていうふうに僕は思っていて何がいいかっていうと無料でもうあらゆる情報が手に入ります特に日本語以外でも海外 の, あの YouTube を見るといろんな YouTube がありますでいろんなすごい人がいろんな解説をすごい細かくやってくれてるんですよねこれが YouTube のすごさかなっていうふうに僕は思っていますで僕は銀行員時代にあのビジネスの話が見たくてもうビジネスのあらゆる、えー、動画を見やされました 当時日本だとあんまりビジネス系の YouTube はなかったんで海外の YouTube を見たりして海外から情報をゲットしたりとかしてたんですけどもそれと同じようにセミナーに行く時間すらもったいなくて YouTube で自分の好きな自分の好きで面白いと思う YouTuber をピンポイントに見て自分で独学するっていうのが最近の流行り最近のおすすめなのかなというふうに僕は思ってます。 じゃあ実際どういうふうにやるかっていうとやっぱりあの YouTube って長かったりするわけですよセミナーって長かったりするわけですよそれを何がいいかっていうとどうするかっていうと YouTube を聞くっていうふうに、えー、するといいですこれはどういうことかっていう と, 聞き流すってことなんです。YouTube って見るものだっていうふうにあの思いますよね YouTube って見るもので、ただただだ、 ずっと見て、あのテレビのようにセミナーを聞くように、メモってながら、あーってやるっていうのは。もったいないかなって僕は思ってます。なんでかというと、もう自分の好きな情報って。そのセミナーの中でも、もうピンポイントしかないっていうふうに思うと、すごくいいです。例えば、本を読むときに、本一冊まるまる完読する。道後一句落とさずに、あーって読んだとして、五時間ぐらいかかるような。 一冊分厚い本があるとしますよねそれを実際にバーッと読んだ後に実際その一言一句暗証できてますかとか一言一句どういった話がありますかっていうのを説明できますかって言われた時に説明できないのと同じようにピンポイントで要約していきますよねその自分がこの本を読んだ時にゲットした情報としては。 こうでこういうふうな話があって結論としてはこういうふうな話でしたっていうふうに要約するのと同じように自分の自分の必要な情報ってやっぱり数パーセントしか散りばめられてないわけですよね自分が必要だ自分がいいなと思う情報ってその本の中には 10%, 10も満たないぐらいしかないっていうふうに言われてるのと同じように自分に必要な情報って少ないだったらそれをその好きな自分の必要な情報を聞き取る よううにに見るるっっっててていうのがポイントになってくるかなくかと思ってます具体的にどういうかっていうと YouTube だとかだいたい10分間の動画なんですけども10分間の動画の中で 10% なんでもうほんの1分ぐらいしかないわけですよ自分が必要な情報っていうのはなんでその1分間も自分の必要な情報に当たるまで聞き流していてで必要な情報が来たなと思った時に それを止めてメモしてもいいですし暗証してもいいですし自分の中であの活用できるように情報を活用できるように聞くっていうのがポイントになってます も, うもちろんすごい面白い話であればもう10分だったら10分間全部面白いかもしれないんですけどもやっぱり僕の話だとか僕の YouTube だとかを聞いてくださる方もいらっしゃると思うんですけどもあのびしたりする 時は結構ありますよねあとは喋り方が下手なんで滑舌が悪かったりするわけですよそういったところでピンポイント止めていただいてでああなるほどこういうふうなこともあるんだとかっていうふうに聞き流しながら要所要所で止めて聞くっていうのがいいのかなというふうに思っていますなんでこういうことを言うかっていうと僕があの YouTube を始めた当初だいたい1年ぐらいですね経つんですけどもその前はあの画質なんか全然気にせずに配信してました えー、ピントも合ってない動画とかも結構あるんですけどもそういった動画を何で配信したかっていうともう聞き流すように聞いてくださいねっていう思いでやってましたで昔概要欄にもあの書いてたんですけども、YouTube、僕の YouTube は聞き流すようにあの見てくださいねっていうふうに書いてましたで実際そういうふうにあのやるっていうふうに思ってたんですけども蓋を開けたらあの音声すらあのガサガサで聞き流すことすらできない動画だったっていうのがオチなんですけども あのやっぱり動画っていろいろある中でそういった中でも聞き流せるように聞けるような独学の仕方を YouTube にするとすごくいいっていうお話をしたくて今日は動画を回してますで実際 YouTube で独学すると何がいいかっていうといろんな各国、えー、海外の YouTuber もいっぱいいるんでそういった中でいろんな YouTube を無料で見れてプラスセミナーに行くようなセミナーにわざわざ行って、えー、セミナーで参加費を払ってで ちょこっとてあこれでも全然面白くななななかかったなっったていいううようながっかりがりと実際に YouTube を見て面白い YouTube だけをピックアップして自分の好きな動画だけを見て自分の好きな情報だけをゲットできるっていうのが YouTube の良さなのかなっていうふうに思ってるんでそういうふうな聞き流すだとか自分の欲しい情報をピックアップするっていう使い方をするといいですよっていう話をしていきました。 今日の動画はいかか。がだったでしょうか YouTube で独学する方法についてまとめていきましたコスパいい趣味として独学をするで一番根 本, 本的なところで何が必要かっていうと自分が得た情報をもとに自分の人生にどう生かすか自分が得た情報を自分の人生に生かすっていう方法を確立する自分の中で落とし込むっていうのがポイントですよっていう話をしていきました。 こうしたですね、コスパのいい趣味だとか、コスパ生活について僕の動画ではまとめています。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ちょっとですね、僕、滑舌が悪いんであの、修正していかないといけないなというふうに思ってるんですけども、皆さんよかったら、そういったコメント欄だとか、質問だとか、よかったら YouTube にコメントください。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。